み、え、な、ー、さんこんにちは、ホジドラ写真家、タイムラプスクリエイターなりさんはいろいです。いつもこうやってやるんですよ。<笑>えっと今日はですね、えー、対談の動画でございます、えー。私が日頃からお世話になってるですね、田中正美先生にお越しいただきました。はい、お先生、どこ田中ですとか、はい、<笑>田中ですとかはい、<笑><笑><笑>よろしくお願いいたします。はいはいえー、今日はですね、あのここ あの実は今、2人並んでるんですけど、まあ、こういう感じで撮影してるんですけど、<笑>えー、今後はですね、田中先生のご自宅のスタジオでございます。あの先生、XH2S、発売前にいろいろ撮影をされていたとういうことですね。 あのこう石垣島行ってたじゃないですか、ええ、<笑>何しに行ってんのかなって思ってたんですけどそういうことだったんですねそういうことだったんですね<笑>今日ですねまあ田中先生ってあのオーロラ写真家っていうイメージが強いんですよ、うん、強いと思うんですよ、うん、まあこれを見ご覧いただいてる皆さんもそうですし私もまあチャンネルやってる中で、まあ、田中先生お世話になってますよっていう日頃から言ってるんですけど やっぱりみんなオーロラのイメージが強いんですがここが野鳥を撮られてますよねそうですねそうですよね で, すねでまあ私は知ってましたけどもともと野鳥の写真家なんですよねそうですねその後鳥屋さんですね鳥屋さんです<笑>その後オーロラに行ってるんですよね<笑> そ, うそうですであの私持ってますけどヤマセミの写真集とか出してるじゃないですかです、ね、あのちょっと当時フィルムで撮った写真集としては ちょっと激ヤバなんですけど、はい、そういう活動多分知らないかなっていう方も多かったのと思ったので、まあ、田中先生のそういうところの経緯をちょっとお伺いしたいのと XH2S ですね、うんえー、今この世で使ってる人がまだまだ、まあ、数人ですよ ね,、うん、すね数人ですよね、えー、その数人の中の一人ってことでどんなカメラなのかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思ってですね今日ははいインタビューさせていただきます、はい、いいですか ちょっとここ<笑>ここまで私ベルベル喋ってますけど、ここから先生喋りますからね。<笑>よろしくお願いします。 いつかから撮ったんですか野鳥って野鳥はね、うん、20代前半ぐらいにやっぱりよくあるパターンでね、はいうん、渓流でカワセミを見て、これ綺麗だから撮りたいとって思って、はいまあ、渓流で、ね、粘ってたら、カワセミ来なくて、ヤマセミが来ちゃった、はい、そこでもうカワセミが飛んでしまって、<笑><笑>それで、なんてすごい鳥なのと思ってね。 前マセミを始めたんですけど、はい、大変でしたねカワセミって、まあ、私もカワセミは撮影経験あるんですけど、うん、まあ言ってしまえばその辺っていうか結構撮りやすいところにもいるじゃないですかです、ね、山マセミは違いますよねすあの今も昔もそうだけどなかなか 見, 見られないよく言われたのがね1河川1つがいしかいないよとかあそうなんだぐらいまり少ないなかなか見ることができないって言われたんですけどね あのなんか大きさがだいぶ変わりますよねカワセミと比べてそうだよねカワセミの鳩ぐらい、うん、少し大きいのもいるし、うん、小さいのも少しねいるしっていう感じ、うん、でそこから10年ぐらいはまっちゃってねヤマセミを追いかけ続けたと、うん、すごいですよねヤマ、うんまあ、セミ追いかけ続けてあの写真集ができたわけですよねういうしかも絶版だし絶版ですねで<笑>ね あの4万円ぐらいで売ってる時はあるあっで4万円<笑>、うん、その山瀬美を10年取り次ぎで当時はフィルムカメラですよ ね, そうですね当時どんな機材で撮影されてたんですか主にやっぱりね、あのー、キャノンが多かったですよねあキャノンのペンタクス そ, その辺ペンタクスは全部64567全部<笑>あ全部64567でキャノンはあのね、ー、にな 連写性能上がってででうんうん、うん、F1 から EOS に変えたっていうようなああ、うん、あれ当時って秒間何枚とかですか当時ねキャノン F1 いうカメラの中にモントリオール仕様っていうのがあってね、はい、モントリオール仕様、うん、実はフィルムでね秒14コマ切れるカメラがあったんですよえっそんなのあったんです秒14コマって<笑><まり><笑> 2秒ちょっと撮ったらもう終わるってことですかねそうサブの<笑>。<笑> 36枚撮りがぐるーっていったらもう終わるてこんですよね、うん、っていうねカメラがあってそれをあの、ね、新聞社専用のカメラだったんですけどねそれであの、ね、ヤマセミの飛び込みとかをね、はい、撮ってたんですけどね超高いカメラで、うん、えいくらしたんですかボディが120万ぐらい120万ボディで120万ですか<笑>高いっすね、うん、シャッタースピードがね125分の1以下がないんです メ<笑>ついていないでそこからオーロラ行きますけども、うんうん、オーロラいきなりね<笑>いきなりオーロラ行きますけど<笑>なんでこうもう望遠の世界から広角の世界にいろいろもう望遠尽きちゃったと<笑>それであそれは山蝉を取り尽くしたっていう感覚があったってことですか、うんうん そ, ですね、それすごいですよね、うん、それで次の被写体を探してたた、うん、時にねあのオーロラの今師匠となる人が「はいうん、じゃあちょっと極地連れてってやるよ」 <笑>それでまあ行ってそしたらまたはまっちゃいましてへえと、ー、いうことでそこからまた10年 20, 20数年二十<笑>数年<笑>オーロラを追いかけ続けてっていう<笑>やりながら<笑>でも望遠の世界も忘れないでちょこちょことやっては い, はいたでも私が知ってる田中正美先生も 視聴者さんが知ってる田中先生もその辺りからですよ ね, そうよねオーロラ撮ってから、うん、やっぱり自分が見てたのはあのフジフィルムの XE1 とかを使って、うん、あのパノラマでオーロラ撮ってそうだ、ね、しかもそれ、比較名合成してたっていうやつを見て、うん、あこんなのやってる人もういるんだってビビったのを覚えてますね。うんうん<笑> ね、あそうですよねでそこからですよね家がですねあの我々近いんですよ家が車で20分ぐらいのとこなんですけど そ,、ね、それが自然と顔をうようになっていろいろこう自分も写真を撮る姿勢とかあのオーロラの話とかいろいろこう聞くようになって、うんまあえーまあ、自然と師定関係になったっていう感じですね。うん じゃあまあここからですね実際その XH2S ですね、うん、についてちょっと話を聞いていきたいと思うんですけどもえー、とうねうん何から聞けばいいですかねみんな何気になるかなカメラもそうですけどレンズもね、うん、レンズレンズあねレンズは15600っていうねああの開発アップされてるやつですね新しい。 レンズを使ったんですけど、換算ね、はい、約230の 900mm、うんうん、であの望遠側が900換算になって F8 小さくてね比較的小さくて軽い実際大きさはって言われたらあのソニーの200600みんなご存知の 200600?、うん、うんうんうんあのレンズと確かね長さが 1mm しか違うなあっそうなんです ね, だよねそんぐらいのサイズです ね, だ、うん、ただねあのこっちは APS-C なので9 0 0ミリまでいけるというところですよね換算んでやっぱり軽くてねレンズ が, レンズが軽いボディも軽いんですねボディも、うん、そこそこ軽いし、うんうん、どうだろうこのレンズって思ってまず切ってみてまああまりのシャープさに驚いたねあ、うん、それが一番かなまずはあ、うん、レンズはこれすごいなっていうのかな コロナになってかからですかねあの、うん、望遠で の,、ね、あの富士とか、うん、結構撮ってらっしゃったじゃないですか、うん、で実際私も望遠鏡を使ったのでわ分かるんですけどそのレンズと望遠鏡の画質の差って全然違うじゃないですか、うん、根本的な差があるんですけど、うんうん、そういう経験をした末に150600がまあシャープだっておっしゃってるんですよね、うん、きっとねだから相当いいってことですよね。相当だよね一度ねね月、うん、月をっってみてみ望遠鏡で、ね、やっぱり撮る月とは 写真をレンズで撮る月って違うのでどんな感じで写るだろうと思ったら、まあ、ほとんどの人がどの望遠鏡で撮ったのっていうような出ている感、うんうん、その味まであったっていうところがすごかった、はいはい、ああ、うん、なるほど富士市場だとね2番目のレンズですね200の F2? 2 これを超えるものはないと思うしあなるほどなるほど富士もあの超えられるとも思っていないだろうしどこからもね<笑>あれだってあれあのなんかお金度外視してそうそうそう作ったってやつです、ね、ううハンレンズはも う, う売れるかどうかわかんないけどあのめっちゃ画質上げましたってやつですね最高性能だけを目指して作っので<笑>やっぱりねあのレンズだけは異次元の溶接力なんだけど それにねか、かなり近かった。うん、うん。2番だなぁって。の H2S の方の情報も視聴者は知りたいと思うんですけど。はね、最初に画面、うん、ファインダーを覗いた瞬間、はいはい、これがな、なんて明るいの<笑>あ、ファインダーがいい。うん、ああ。もう、そこがちょっと、異常これっていうぐらい綺麗だったかなうん。 動画に振られているカメラだからあそうなんですね、H、シリーズだからねあっそうかそう か, か H シリーズはそういう位置づきなんですね、うん、H シリーズは動画の方に強いっていう、うん、どっちかといえば動画仕様なでほうほうほうあので写真の人がねあの T を選ぶって言うけどうん両方できた方がいいよねうん両方<笑>両方できた方がいいですね、うん、きっちり撮れた方がいいので、はい、自分は T を使うなら H 使った方が うん、い, いざ動画撮るときもすごい設定たくさんあるし、うん、でも本格的だしもうちょっとした映画撮れるぐらいのレベルなの で, で写真もいける、うん、写真もいけ る, いける、うん、それ先生、うん、私に言ってますよ ね, ね、うん、使っっったらてて言わなきゃしょうがないだろうなとは思うけど<笑>そうですよね、うん、もう買うしかねえなと思ってますけど、うん、おそらくね自分も知らないけどただ今 S じゃないですかはいはい で あ, あ, このあの前から言われてたの高画素かのうそうそうただ自分は知らないのであの H2 の方は分、はいはい、からないんですけど そ, す、ねうんうん、おそらくでも高画素、うん、で来るからそっちは一体どういうふうな使い方をするんだろうとは思うんですけど、うんうんうん、ただ予想では間違いなく 8K は取れる今回の、XH2、は 4K ですか 6.2K ぐらいまでは撮れますけど足の通勤があるので、はいはい、実際は、うん、4K で撮るのがいいんじゃないですか、うん、ただ 4K120p までいけるのであ 4K120p ですか、はい、で動物野鳥とか動きの速いものを撮っておいて自然にスローとして見せたりすることはね容易なのでは、ねはいはい。うん結構扱いやすいでローがね ロロ収録、うん、動画のロー で, す、ねはい、ローですね。ブラックマジックローで撮れるし、うんそれは、アップルのプロレスローってことですかね、両方、そのロー収録が 何, 何パターンかあるってことですか、ねあありますねあ、カードに直接かけないっていうものもありますけど、うん、本格的にやる人にはいいんじゃないかなと。うんうん で何より今回高温多湿もいいとこですから、はい、やってる場所あ石垣島ねはい、うん、自分行ってる時今回30度まで上がった日もあって、はい、で湿度も高い日もあったりして、うんうんうんえー、普通というかみんな泊まる<笑>あー、うん、4K120p 回しっぱなしなんていうもう熱持っちゃってってことですよねだか、うんうん、ただ今回ね出てるんですよ一緒にえ何ですかファンがあ、はいはいはいそうですね ファン却する、ね、クレーファンが出ててセンサーの後ろにこうパンとつけるやつですよね、はい、あでそれをつけて回しっぱなしだと、うん、石垣でも止まらない あ, あれ、うん、なんていうか動画もそうですけどまあ私みたいな星取ってる人にも結構いいと思うんです よ,、うん、あそうだよね夏ってその排熱が上手じゃなくて、うん、夏に撮影するとねもう熱ノイズすごいんですよ、うん、だから自分も 後ろに冷えピタったりとかして<笑>、うん、そのスマホ用の冷却ファンつけたりして工夫してたんですけど<笑>、うん、動画はとにかく本格的に撮れるきれ で, ですね撮ってみたけどああ綺麗ですかもともと色いいからなログがね、うん、富士の動画、ね、撮ってる人なら F ログ ?F ログはいこれがね F ログ2ができてるあそうなんですか<笑> F ログ 2? ベース の, あの空振れの当てるものが自分で持ってないので、ああそうです、ね、とりあえず取っておいて、うん、後でやってみようと。うん、っていう考えで、テスト的に FLOG2 も取ってみたんですけど、これはねよりね、白もグレー で, レーで、へえグレより扱いやすいっていうか、触れる人にはすごくいい。あそうなんですか、えー、あじゃあ、FLOG でも取れるし、うん、FLOG2 でも。 まあ、4K120p を撮れると、うん、いやそれ結構すごいですよねやっぱ 120p 撮っといてあとでその、うんえー、フレームレート落として、うん、あの24フレームとかに当て込んだ時に、うん、かなりこうスロー再生ができるからあとで楽なんですよね、うんうんうん、あの XH シリーズっていうとレンズ取り付けるマウントのところちょっと丈夫だったじゃないですか、はいはい、あれって同じでした、あのー 同じななのかもしれないんだけど、うん、すごくしっかりしてるしっかりりしししてっますよね。<笑>あよかった、うん、T シリーズよりもしっかりしてるやつですよねじゃあね、うん、ああ全然あれねあのちょっと細かい話なんですけど、うん、私 H シリーズであのマウントめちゃめちゃ好きで、うんね、あれを他のやつにも採用してほしいなと思ったのに、うん、なかなか採用されなかったんですよね、うんうん、やっぱりそのあれああいうマウントだとこう三脚台座緩めてこうボディグリグリ回転させた時も、うんうん あ, のあんま負荷 か, かんないっていうかその丈夫になるからあのガタつきとかが出にくくなるからあのマウントがちょっとやっぱり今回も採用されてるっていうのは私すごく嬉しいですね次写真性能いきますかじゃあ写真ですか写真性能。まあ自分はレスなので使ったのが、はいはい